おはようございますはいというわけで皆さんおはようございますはい。今日は私たち早朝に起きて4時に家を出てまいりました、はい、タケノコ掘りに誘っていただいたので行きます取<笑>れるかなぁタケノコは朝に合わせて、うん、俺らに合わせて出てきてくれるから<笑> みたいやなさっきな。よう勉強したからな YouTube で、うん。食べ方やろ。食べ方も調理の仕方な。<笑>楽しみやなでもないい、ね、取れるかな。アク抜き線で食べてはったけど、うん、そのまま取ったやつすぐ。ええー、凄。なんか。そんなんもいけんの。あまり美しくなさそう。<笑> がこう入っただ。ああなるほど。うんえー、いや真っっぐぐのややつも入れて<笑>入ってるそ、うん、それでやおそそそそれででど、ねうんね、ら上い叩いとご、えー、ご指導ごめん お, お いいんじあいいっ根<笑>っこそぎいきますか。うん いいいややん、んちゃんこれ見てみら、店取ったの、ね。<笑> いね、へん いいのの全、えーね、全然違よ全然違ううこの頭違ってあかんね、えー、<笑>んなな、うん、い, <笑> い, いいよ<笑>これほま緑や悪は全然綺麗大きい ここやなえ、うんこ、うん、っていいたたらああのいいぼいぼみたいなのがあるやろそそそれ、うん、それががが見えててくくるか、はい、そこでもうううん誰いほどいい。うんうん ちょっと、ユンボ<笑>ユンボいるわ、ユンボ<笑>ユンボいるこので取るか分かる今探すのは、予測の駆け上がりのよいでも、久しぶりから美味しいででかいけど、深いあっ、そりゃ、ブツブツ あ, あここやブツブツこれねあああた、うん、ここら辺で、この下あたりだ いった。 お覚えたあおといわほおうっとおい。あもうちょっと下でやったら良かなぁあんな、うん〜でも、十分ここのイボウ出たるから美味しいで最初の行き地がひどくっただから、今年、瓶詰め全然できてないもんさすが師匠今日一出ましたうん大きいのね なかった っこなたとしっとったれちゃうー角があかんんってすごいあ頭のブツブツ の, ボ ツ, ボツのミッドほど下でボンしたらええね、うん こ, うえー、こんなんもうねんこれだが、ね、もうちょっと行きたかったけどもうこっちが後ろまであのあれが遠かへんねや大きすぎてだ、うん、けど竹がもう湖畔できとるやろ、うん、いや俺はあのー、本数はあったらいいにしてもなえ、うんねうん、ぐくないやつだよ、うんうん うんうんうんうまやお前や、うんうんうんうんうんうんうんいんう ん, はんうん、ね、<笑>うんうんうんうんうんうんうんうんうんうんううんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんう そのままでも大丈夫やって、水で茹でろって言って。生でも食べれたもんな。うん、美味しかったな。あれなんかびっくりしたな、うん。なんか苦いんかなってビビりながら食べたら。全然いいよ。うん、なんかあっさりしてるというかえぐみないし。あ、うん、んまなしみたいな。うん、そのなしのなんか、味のない版みたいな感 じ, じな。うん、<笑>食感がなしみたいな、うん<笑><笑>うん。でも香りは竹やな。竹やな、竹のそれな そんな感じは今から帰って湯がいて夜ごはんたけのこ尽くしだなこ れ,、うん、<笑>れなんかあの水につけて、うん、瓶に水につけてで2年も落ち着くやつだほんまかな瓶詰めにしてな、うん、空気一切入れへんかったら大丈夫や言うてでもそれが難しいらしい4割失敗する<笑><笑>それでもうん は素人には無理ちゃう悪いのか<笑><笑> よねうん、かかっったただいいい。い。や、う、やん、うん。ううらこぽち<笑>ちゃ。しっちゃ。本当<笑>さあ何をしましょうか。 自分が撮ってきたやつはかわいさ1品はいはい皆様最後までご覧いただきありがとうございましたこの動画が良かったよと思っていただけたならチャンネル登録コメント高評価いただけるととっても嬉しいですそしてこのあとたけのこで何を作ったのか気になる方はもう少しだけお付き合いください、まあ、タケノコをまずは味わうために お刺身で。やばいね、これ、うん。いただきます。どうでしょうか。めっちゃシャキシャキで、うん、風味がすごいいいから。うん、ちょっともう一発いくけど、わさびなしがいい。ああ。醤油いらん。<笑> あ、めっちゃ美味しいうん香り、やばふふ<笑>あ、うん、まーこれうん、まー<笑>感激うん